眠いふわりだ下半身の徹底トレーニング道場へようこそ足の筋肉はキングオブマッスルしっかりこなしてカロリーバカ食いのモンスターを育てようぜバードドックス背中をまっすぐ伸ばしたまま 右手と左足をできるだけ伸ばそう。伸ばして縮めて、もう一回伸ばす。反対。は い, い。はい。バランスを崩さないように、腹筋をしっかり締めよう。 これね、簡単にやってると思うんですけどね、めっちゃきついんですよ、ほんとは。伸ばして、縮めて、もう一回伸ばす。 足は肩幅に開いてオーガのポーズ太ももが水平になるまでしっかり腰を落とそう膝がつま先より前に出ないようにね上等な料理にはちみつをかけるかごときごこう オーガのポーズでバランスを崩しちゃう人は前ならえしてもいいよ息を吸いながら落として吐きながら立つパンプアップさせろバックランジ。 まっすぐ立った姿勢から足を大きく後ろに下げて、バックランジほっ上げ受けのポーズです膝が地面につくギリギリまでしゃがもうついでにね、こう鍛えながらえー、さばきを入れていくことでパンプアップと強さも手に入ります 足を蹴り出して、元の姿勢胸を張って、いい姿勢で上げ受けほバックランジ逆足表もあれば、裏もある右もあれば、左もある反対もやるよ物足りない人は、ダンベルを持って負荷を調整してね バランスのいい筋肉つけるかねふわりはねおでこが広いんだけど親戚からは不じみたいって言われてこう好評なんですよあそういうところもちょっと見てほしいかなチラッと見えるおでこねふわりのドロップスクワット スクワットー好きかふわりは大好きだ好きだ軽くジャンプしてスクワットの姿勢で片手を地面にん楽しくなってきた素早く元の姿勢に戻って逆の手拍手左手拍手右手拍手左手拍手右手楽しくなってきた地面についてない方の手は肩より上 に, 上に上げようめっちゃ楽しい。ラスト三回もう楽しいからいいよ 休憩ついでにさ、ふわりがちょっと小話しようか昔、なんかね、頭のいい人が屋台でうどん頼んだんだっておうおうあれそばそば、うんまあいいやまあいいやそれでね、あのお金が足りないから会見の時、ヒップアブダクションいやなさんのかい<笑>引き締まったお尻を手に入れたいならふわりについてこい 横になって足をゆっくり上げ下げするよ上半身は楽なように支えてね上げたらつま先を2回、くいクイッ ゆっくり下ろす。オッケー、この後反対。動作はゆっくり。 フォームを意識してねこれは日曜日のお父さんの真似ではありません、えー、ちょっとお父さんた休日だからってゴロゴロしてないの本当にもううるせえな休日ぐらいゆっくりさせろよパパー遊んでよパパお父ちゃん うるさいな、俺、これ見てみろ、寝てんじゃん、これ鍛えてんだほら。こう、くいくいってやろう。わあ、すごいよ、パパー、鍛えてるだなんて。すごいよ、パパー。こんな感じね。もうない<笑>。 フォワードランジ次は大腿四頭筋のトレーニングだまっすぐ立った姿勢から大きく前に踏み出して正拳突き交互にテンポよくす空手やってるとさね、どうしてもね、大腿四頭筋太ももが太くなってくるんだよ前の膝は九十度前足を力強く蹴って元の姿勢に戻ってね でも、逆に引き手とかやりすぎてウエストはめちゃくちゃ細くなるわけだからほんとね驚嘆になるんだよ後ろの膝はギリギリ地面につかないようにでもふわりはね最近大腿四頭筋が発達するのはむしろね心地いいと思うとはじめましねカプコン体型と名付けよう上半身はそうまっすぐ胸を張って。 公安犬、待ってますジャンピングスクワット覚悟はいいか俺はできてる腕を大きく振って、ジャンピングスクワットできるだけ着地時間を短くしっかり腰を落として ジャンプしてるとなんかわからないけど楽しくなるよねオッケー小球 ままだまだ行くよ。次はクロスバックランジ足を後ろでクロスして沈み込んで立つクロスバックランジってさなんかかっこよくない形が。シャッてんじの構えで沈み込んでタッチ それからね、応用で回し受きをしてもいいかな姿勢をしっかり保ってきれいなフォームでやるのが大事だよランジ系のメニューは各自ダンベルで負荷を調整してねはーい 筋トレの王様辛いかがんばれこの一回が君を強くするぞよっしゃーよーいそっあれこれふわりチュンニーよりは足太くなってきてないねえ エドモンド本田たりまで来てるんじゃないかこれは号旗を倒すのも近いぞワわりジャンピングスクワットジャンピングッホーやったー嬉しいことを考えてジャンプキをやったほうがいいよねやったーやったーおかしい 買ってくれるって頑張れ全部出し切るんだやったよく頑張ったナイスまだ根性出せる人は1分休憩してもう1セット行ってみようここで終わる人はしっかりストレッチをしておこうねお疲れ様